皆さんこんこにちは星空写真家成沢です先週の部分日食いかがでした皆さん楽しめましたかね関東だとどうしても天気が厳しかったので新潟まで行ってきました天体望遠鏡を設置して撮影をしたんですけどもちょっと機材トラブルがあって最初の30分ぐらい撮れてなかったんですけども、まあ、なんとか撮ることができました結果がこういう感じです いろいろあったんですけどとりあえずまあ取れてよかったかなという感じですねで次の日食10年後ですから日本国内で皆既日食が見られるのって人生で一回あるかないかみたいな話ですから皆さん健康に気をつけてまた10年後もですね日食楽しめるように10年後って50歳ですね、えー、さてここで告知を2つちょっと言うの遅かったんですけど フォトコンライフっていうですね、私が発売されてまして、この中にタイムラプスの作り方っていうですね、記事を書かせていただきました。付属の DVD にも、マイオップスっていうメーカーのモーションタイムラプススライダーとかを使って、まあ、動画をですね、 えー、作りまして、まあ、それを収録させていただきました是非これ読んでみてください概要欄にリンクを貼っておきます2つ目なんですけども私が愛用しているカニっていうですねフィルターのメーカーさんがあるんですけどもこのカニさんの写真展がですね開催されますカニフィルターさんでフォトコンテストっていうのを開催していて それの入選作品が基本的には展示されているんですけども、私の写真も1枚展示していただいてます。核型フィルタ ー,、えー、カニさんのフィルターですね、結構気になっている方もすごく参考になるんじゃないかなと。去年の写真展もそうだったんですけども、ものすごく刺激なので、ぜひ開催期間中に足を運んでいただければなと思います。で今日はですね、この写真展があるからっていうのもあるんですけども、カニフィルターについてご紹介しようかなと思います。 えー、カニさんの YouTube チャンネルぜひ見ていただきたいんですけども商品の説明動画とかあと写真家によるですね実際のその撮影テクニックノウハウのセミナー動画とかを公開されているんですよ実はですね私も出させてもらってて成形写真編とタイムラプス編セミナー担当させてもらってですねその動画を公開していただいてます動画はですね半年ぐらい前に撮影したやつなんですけどもそこからまた私撮影経験いろいろ積んでるので 今日うは、まあ、そのセミナー動画に、ね、載ってない情報とかもお伝えしたいなと。フィルターって通常こういう円形のレンズ先端に取り付けるフィルターを多分イメージされると思うんですけどもこういうですねこういう角型フィルターが有名って言っていいのかながメインのメーカーだと思います。こ真ん中だけグラデーション入ってるのかかりますかねこれ この角型フィルターっていうのが最近すごく流行ってきてるんですよ。でまあ、自分なりになんでかなって考えたんですけど以前はこういう一眼レフっていうタイプが主流だったじゃないですか。まあ、これはこうファイナーを除いて撮影をするんですけども、えー、実際こうレンズを通ってきた見たものを実像をこう見るわけですよね。なのでここにフィルターをつけていくと 見え方がこっちが暗くなるわけですオートフォーカスも結構効かなくなっちゃったりしましたしピント合わせが暗くてできなかったのでこう外してピント合わせしてまた付け直すみたいなことやってたんですよねただ実際ガラスとかをこう挟むわけですからピントの位置も実際ずれるはずなので本当を付けたままやった方がいいと思ってたんですよで最近はそういうい一眼レフじゃなくてこういうミラーレスっていうタイプになってきたじゃないですか ミラーレスの音景ってすごくて、えー、実際ここのファインダーは実情ではなくここの液晶画面に映った像を見るわけですけどもこの液晶画面が非常に明るくできているので、えー、フィルターを重ねていってもしっかりと何が映ってるのか見えますしオートートフォカスも効くんですよねですのでこの角型フィルターっていうの活躍の場が増えてきて一眼レフ時代の時は角型フィルターってすごく難しかったって イメージがあるんですけどもプロとかハイエンドの方じゃなくてもです、ね、使いやすいような環境にミラーレスのカメラが導入されてからなってきたというようになんか自分自身は感じてるんですね。カニフィルターさんについてご紹介をしたいと思うんですけどもカニフィルターさんというのは中国のフィルターメーカーで、えー、非常にその品質の高い高品位なフィルターが定評があるというか人気があるフィルターメーカーです。そののコーティングとかか材質から すごくいいものを使っていてフィルター自体がすごい汚れにくくってこうサッと拭いてすぐ汚れが落とせるそれから水がついてもこうブロワーでこうバフバフっとですね飛ばすとえその水がえすぐ飛ばせるぐらい撥水性が高いっていうのがえ定評があります私が写真を始めた時のフィルター角型フィルターっていうのはこういうアダプターリングをですねこうくっつけていって。 えー、フィルターホルダーをつけてそこに角型フィルタ、えールタを刺すっていうタイプだったんですけどもフィルターがついてるレンズフィルター枠のあるタイプじゃないと使えなかったんですねで私がメインに撮影してる成形写真とかでは、えー、デメキンレンズっていうですねレンズが飛び出ていてフィルターが円形の普通の円形フィルターが取り付けられない円形のフィルター枠がないタイプのレンズを まあ、私は普段から使用しているんですけどもこういうのには使えなかったんですよただカニさんではこういうデメキンレンズに対しての専用のフィルターホルダーっていうのが発売されているのでこういうデメキンレンズでも使えるようになってます私持ってるやつだとまずこのタムロンの1530っていうレンズがあるんですけどもそれに合わせてこのタムロンの1530で使える こういういフィルルターホルダーホダここに角型フィルターをこう差し込んでいくような感じですねそれからこれは SIGMA さんの14の 1.8 っていうレンズなんですけどもこれの専用のフィルターホルダーこういう感じで取り付けができますちょっとごつくなりますけどそれから私がこう普段からメインで使っている 8から16の .8 っていうレンズがあるんですよでこれの専用ホルダーも出ています、まあ、こういう感じでデメキンレンズに対してもこれですねこれハーフグラデーションフィルターっていうやつよねこういうフィルターを挿してでこの角型フィルターを使う目的っていうのは輝度さをなくす明るさの差をなくすっていうのが一番の えー、ポイントです明るいところを押さえて暗いところをもっと明るく撮るというようなことをすることで全体的に均等な写真光が均等に行き届いたデータ豊富な写真が撮れるっていうのがこの角型フィルターのメリットになります。ここれにに対ししてて、まあ、枚目ですねねフィルターをううういうふうにです、ね、重ねがけして 使うというですもし仮にえこう縦構図にしたいときはこういうふうな縦構図で撮るときはやっぱこのフィルターフォルダーもこう縦にすることができるので同じようなグラデーションをかけてえ縦構図も横構図図もも横でで使うことができますで今度これですね普通のそのフィルター枠の円形フィルター枠のあるえカメラになりますが。 カニさんの場合はですね、アダプタリングセットみたいなのが出ていて、今使っていたフィルターわけですけども、こういうふうに2つに分割できるんですよ。で、これのうちこっち側が共通なんですよね。まあ、このスンツの円形フィルターに対しても、このこの枠だけ装着すれば。 こうしてて同じように使えるっていうのが特徴です、ね、こういう専用のレンズに対しデメキンレンズに対しても使えるし通常のレンズに対しても使えるしという3種類か4種類かぐらいに分けてこのフィルターのサイズが、えー、発売されてるんですけど私使ってるのはデメキンレンズに対応できる 150mm っていうフィルターのサイズになります。円形フィルタターを使うようよな、えー、タイプのレンズであれば ここまで大きくなくて 100mm っていうですねもうちょっと小さいサイズのフィルターで十分ですどうしても超広角レンズさっきのデメキンレンズみたいな超広角レンズになってくるとこのホルダーのですね端が映り込んだりすることがあるのでそういう蹴られっていうんですけど蹴られを防止するためにこう 超広角レンズではこういう大きいタイプ 150mm 以上のものを使うっていうようなシステムになっていますやっぱレンズは結構いいレンズを使ってるわけですよ、まあ、どうして自分がこの角型フィルターに興味を持ったかっていうお話をしたいと思います基本的に私フィルターってそんな使わない派だったんですよというのも天体撮影やってる方は分かると思うんですけどもレンズ1枚入るだけでいかに像が劣化するか っていうのをすごいシビアに捉えて撮影するのが天体写真星の写真なんですねプロテクターもつけないですし、まあ、その分メンテナンスとか、えー、気を使わなきゃいけないんですけどもそのままノーフィルターで撮影をするっていうのが基本的なまあ撮影スタイルっていうか考え方だったんですよね最初は星だけを撮影していたんですけどもタイムラプスを撮影するようになってからそれから動画ですねを撮るようになってからこう撮影する時間帯がどんどんどんどん 広くなってきました夜だけじゃなくて昼間も撮影するようになってきましたその中でですね、えー、基本的にタイムラプスの撮影する時はこう日の出日の入り太陽を正面に向けてまあ逆光で撮るっていうのが、えー、場面として多かったんですよですから逆光になった時のゴーストとかフレアとかが発生しないフィルターっていうのが大前提だったんですね。 でなおかつ、えー、とシャッタースピードをこう遅くしたりとか、えー、それこそ日の出、日の日の時間帯だと空が明るいけども地面が暗いとかそういう状況になってくるので、えー、空だけを暗くしてタイムラプスを撮る必要が出てきたというような感じですね。ですので、まあ、家具型の ND フィルター使わなきゃ、えー、自分の撮りたいものが撮れないなという中でじゃあどのフィルターメーカーにしようと思ったんですけども。 大体こういう星向けのデメキンレンズっていうのはで、まあえー、20万前後15万から20万ぐらいするのかなのものがほとんどなのでそういういいレンズ使ってるのにフィルターが良くないがために像が劣化するっていうのはどうしても許せなかったのでやっぱフィルターはちょっとねこだわりたかったんですよ。安物買いの入しないのなタイプなんですけど フィルターだけを最初から高いの買おうと思ったんですよねでいろいろ高品質な角型フィルターを探してときにカニフィルターの存在を知りましたでイ ン, インターネットで検索をするとですねもう既に使用されているユーザーさんがいてやっぱりすごくいい書き込みをされていたんですね口コミの評価が高かったっていうこととカニさんは実はその一般的なお店では売っていないフィルターメーカーさんなんですよ ダイレクトショッピングかアマゾンの2パターンでしか購入ができないんですけどもまあどういうものなのかなと直接メーカーさんに連絡を取ったところですねわからないこといろいろ対応してくれたんですね販売しているお店は少ないんですけどもそういったまあなんていうか顔の見える商売っていうんですかね ユーザー目線の対応をしていたのがすごく印象に残って、あ、これは信頼できるメーカーだなと思ってですね、フィルターを、カニさんのフィルターを使うっていうことに決めたというようなのが私の購入の経緯ですね。専用のフィルターホルダー、自分が使いたいレンズに対してのフィルターホルダーが出ていた。それから、えー、フィルターの種類がすごく豊富だったんですね。だんだんと濃度が、ND フィルターの濃度が高くなるものから、 最初かからスパッとと高くくくななっっててだだんん緩いくとか、まあ、そういう、えー、いくつかのパターンの ND フィルターだったりあと真ん中だけねかかっている、えー、そういうタイプがあったりとか光がいカットフィルター LPRF 天体撮影で赤い星雲だけをこう写す R640 っていうですね今あんまり扱ってくれてるメーカーさんいないんですけど自分のあらゆるその撮影スタイル撮影場面に合ったフィルターを作っているなという。 商品のその豊富さですねとりあえず結論としては良いレンズには良いフィルターを使いたいということで自分が今撮っている画質のクオリティをフィルターで落とすっていうことはしたくなかったんですねフィルターを必ず使わなきゃいけないっていう中でフィルターによる画質の損失っていうのは基本的にはゼロにしたかったっていうことでカニフィルターを選びましたここから はちょっと私の作例をですね見せながら裏技的なこともこんな使い方できるよっていうのもお見せしたいなと思います。